何をしゃべってるのかかわりませんが今日、は選択肢ないんで<笑>はい539360皿目入ります。 実況解説は私、篠犬が務めさせていただきます。スカルさんって短距離の中で特に短距離ががい本当にい本ああ何は急にオープニングをやるるると言われ台本もあるわれ台もけがないけど侍喋か分かりませんが 今日何ですかいや？もう何を隠そう。はい、第四回ガオ、はい、東の陣ということで。ええ曲ガオ。来た。ガオー<笑>ーす<笑>ですね。ガオですガオです。で, す、はい、で今回あのー、まあガオをやるんですけど、えー、開催する場所はですね。はい、なんと今ちょっと多分上からスンと来たと思うんですが、ラスト玉そばおっさんにで、ま、う、ず、ん、第四回ガオを開催したいと思います。うん、聞こえてますか声？まあどんな感じなんですか？今日どんな感じ？今日ですね、前回とちょっと違うのはチーム戦なんですけど。はい えーとえ、先方中堅大象。先方中堅大。先方がえっ、ー、と今回餃子です。餃子美味しいんです餃子。これねそう有名なんですよ。あこれこれこれこ れ, こ れ, これあの冷凍の自動販売機あるんですよこうおちさん。はい。これこれこれ。肉玉そばですとかまあこう鳥海さんいろんな金沢タチヤさんとかねあの長野で有名な、はい、あるんですけどもここ餃子これこれです。これをまんま使うとことですか。まん、あ、まあだと思います。多分こう変わらないと思、えーはいます。うう餃子が一個目と一個目です。で二種類目ですねここにはないんですけど。 特製のチチャャーーハハン、ン手作りはん、い、ってこちらメニューであるメニューこちらのおメニューには答えますお、はい、おああなるほど全部食材が違うと餃子でチャーハンで最後が肉玉のつけ麺ですつけ麺つけ 麺, つけ麺かつけ麺かえ制限時間はなんですかえっ、ー、とですね餃子が制限時間10分で2個目チャーハンが制限時間なす、はい、20分20分倍ですかはいおこれ倍になってる あまあ、食べにくいですしねそうです ね, ですねはいはいはいはいでつ、えー、け麺が、うん、ちょっと減るんですよ減る15分に減りますつけ麺が15分15分です制限時間10分20分15分の、うん、戦いそれ順番はなんどうやって見るんですか順番はですねこれ西軍東軍に分かれてこのあとチームミーティングを行ってじゃこの後ミーティングするのそうっすだからだから俺これこれ行きたい俺これ行きたいみたいなみたいな感じでチームでガチで勝ちにいくための ちょっと順番を決めてもらうえ、これあれじゃん食べるものが違うってことは相当順番大事よ相当大事っすよ得意不得意もあるだろうしなんならたぶん心理戦もあると思う、ね、んだよねだから極端な話なんか例えばじゃあ川ザイル初戦から出してくるとかでこっちに動揺さそうとかもあるだろうしマジ か, か考えました な, な考えましたなお願いしね いででで<笑>知ってますよもう何をあ自分の役は選択肢ないんででし ょ, <笑>でしょ<笑> 時, 間時間的にそうでしょ<笑>予想はマックスさんチャーハン結構硬くて。 でラスカルさんとエム−ヤさんのつけ麺か餃子なんですけど多分ラスカルさんって短距離の中でも特に短距離が得意なやつ本当に制限時間が一桁台のやつが得意で縁起がめちゃくちゃ強いんで多分一番力発揮できるもんって麺、まあ、も当然強いんですけど多分餃子があの3人が全員餃子でやったとしてもラスカルさんが一番飛び抜けているんじゃな と思います。みんな限界は。うんうん、そうだね。だから多分、うん、オーダー予想としてはラ、うん、スカルさんでチャーハンがマックスでムラヤさんがつけ麺。あそこ全部するかもしれないですね。セレモナちゃんと。そオールーをした上だと満足で。僕ラスカル一緒一回昔やってますもん、ね。あ、すごですね。一週いっぱいになる。で、このあたりもう一回って今一週いっぱいになる。 でも適正的にもやっぱ動作ってすごい早食いがこの中で一番得意なん で, すよです結構餃子は1勝1敗で3度目の正直は決めるのです<笑><笑>じゃあ柔軟動作いきます蔵東西チームバトル東の陣先鋒戦を始めたいと思います東チームラスカル新井<笑>西チーム パクパクメニュー餃子ー1皿10個 200g 制限時間10分での対決となります。 さあ、始まりました。先方戦餃子大食い対決。ゾウさんパクパク選手対ラスカル新井選手。実況解説は私、シノケンが務めさせていただきます。さあ、まずね、さらっとルールの復習からいきます。まあ、食べる食材は餃子。1個 20g のものが1皿あたり10個入っていて、1皿 200g となっております。あこれはね、制限時間10分でどれだけ食べられるかですね。まあ、ちなみにね、1個 20g の餃子は、まあ、短いところで例えると、大体ね、 みんな大好き餃子の王将様のね餃子と同じぐらいの大きさなんで、まあ、それぐらいを、ね、イメージしてもらうと想像しやすいかと思いますさあ戦況はね若干ラスカルさんが餃子23個分ほどリードしておりますがほぼほぼきっ抗状態ですねさあ言うてるまれラスカル選手が2皿目を完食そして続いてゾウさんパクパク選手も2皿目完食ここまでねあの1分で2皿つまり大体1皿30秒ベースで完食してるんで で餃子1個あたりにかけ時時間間平均時間っていうのがもうわずか3秒なんですよね異次元すぎて変な笑いが出てきますあこの2人ぐらい食べるの早かったらもはや10秒かけてウィダーインゼリー飲むよりその間に餃子3個食った方がカロリー多く摂取できる気がしますねあさあ今回競技の対象となっているこの餃子ですねもちろんねめちゃくちゃ美味しくてみんなも大好き国民的アイドルではあるんですけど 早食いとか大食い。特に今回制限時間短いで早食いですね。早食いする食材としてはどうなのかについて少し解説していきます。まずね、結論から言うと、早食い難易度はね、餃子かなり高いですね。まあ理由は主に2つありまして、まあ1つ目の理由は飲み込みづらさ。もうね、油で水分飛んでる上に材料も肉と小麦粉なんで本当に飲み込めないんですよね、うん。特にね、このガオという大会では、火傷防止のために、まあ比較的ね、安全な温度になった 食材でで競技を行うんでもう餃子の皮のねもちもち感がアップして、まあ、通常量よりもねさらにやばいことになってると思います、まあ、今回みたいなね短い戦い短い時間での戦いってなると、まあ、スピードがね当然求められてくるんですけどやっぱね水がないとこの餃子スムーズに飲み込むのはかなりしんどいんでもう水飲むのは必須ですね、まあ、後にも触れますがこの水の配分どう使うかがかなり戦う上で重要になってきます そしてまあ2つ目の理由は1個1個が分かれていることですねこれねあんまり実感分かないと思うんですけど何が不便って食べる量の調整がしにくいんですよね、まあ、早食いの最強ムーブっての口の中にギリスムーズに飲み込める量を入れて、まあ、水で流し込むっていうことなんですけど、まあ、このね口の中に入れる量の調整幅が、まあ、餃子一1個2個3個みたいにね、まあ、餃子一個 単位になるんんでで難しいんですよねあ、まあ、餃子2個を口に入れたらまあ余裕あるけど餃子3個やとちょっと飲み込むのきついみたいになって、まあ、自分のね一番効率的な量に合わせにくいんで地味に厄介です、まあ、一応ね半分餃子噛みちぎるとかもできるんですけど、まあ、中身爆発してね回収余計時間かかるんであんまりおすすめできないですね、まあ、多分同じ食材でも1、まあ、個1個分けて包まれて餃子10個あるのと、まあ、餃子10個がね合体してでっかい 200g の肉まんみたいな餃子になってるんとでは後者、まあの方がねだいぶ速いスピードで食べれるんじゃないかなって思います。 まあ、このように、まあ、餃子はね、早食い難易度 SS ランク級の食材なんで、まあ、同じ時間でもカレーとかと比べると、まあ、単純にね、重量で比較した場合、まあ、半分も食べられないんじゃないですかね。あまあおそらくこのお二方とかだったら、まあ、10分もあればね、まあ、それこそカレーとかならね、5キロぐらい余裕で飲めるぐらいの、ね、方たちなんですけど、まあ、餃子だとね、2キロとかになるんじゃないでしょうかね。まあね、冷静に考えて10分 1分で2キロもかなりバケモンじみてるんですけどマジでね大食い見すぎると感覚が麻痺してきます。 さあ、戦いの方は現在5分経過でちょうど折り返し、ゾウクカク選手、ラスカル選手ともに8皿完食で現在9皿目。食べた餃子は80個で計総重量にして1 6キロですね。さあね、序盤と変わらず、ラスカル選手が2、3個リードしている状態が続いております。いやね、普通に2キロ超えそうですね。いやね、おかしいんですよ。あのー、これだけのペースで食べていて、最初からね、ほぼペース変わってないんですよね。 もうね、短距離走のペースで中距離走づる る, るあーおかしい 例えるならね、1500メートル走をずっと、まあ、100メートル走ぐらいのスピードで走り続けてるんですよね。でしかもね、その100メートル走のタイムは多分ね、10秒台ぐらい出してます。あまあ、普通ね、あの人間って、まあ、胃袋の限界に近づくとペースが落ちてくるんですよね。ただね、このお二人の場合は、まあ、その限界がね、もう遥か先にあるんで、まあ、全然ペースが落ちないんですよ。<笑>おかしいおかしい。まあ、こうなってくると、まあ、お互いね、時間経過によるペースダウンが望めないんで、 れだけ、ね、効率よく餃子を食べていくかの勝負になりそうです。 まあ、その食べ方について、まあ、すでにね、お気づきの方も多いと思いますが、双方ね、結構違う食べ方をしてますね。うん、ラスカルさんは餃子を1個ずつ口に運び、まあ、いけそうならもう1個、そして飲み込むのに時間がかかりそうならお水を挟むという食べ方をしてます。まあ、一方ね、ゾウさんは4個ぐらいをまとめて口に入れて一気に飲み込む食べ方。まあ、ラスカルさんはね、小回りが効く食べ方で、ゾウさんは爆発力のある食べ方、非常にね、対照的な食べ方をしておりまして、まあ双方ね メリットがある戦法ではあるんですけど、まあ、今回の勝負においてはもうラスカルさんの動きが、ね、あまりにも洗練されすぎてますね、まあ、自分自身の、ね、飲み込む力っていうのを、まあ、完全に理解しちゃってまっ、あ、た水を挟むかもう一個餃子を運ぶかの判断がすごい的確なんですよ、まあ、アルゴリズム化されてるんでブレないんですよねああこの状態で、ね、リードされたらたまったもんじゃないですねもう隙がなさすぎますあこれね一見簡単そうにやってはりますけど もうこれ実際やるのめちゃくちゃ難しいですからねやる人が上手い方でね簡単に見えるもんなんですよ、うん、そしてねこれをこのね相当プレッシャーのかかった場面でできるのが強すぎますね、まあ、こういうところでね実戦経験とを感じます ただね、逆にそこまで完璧な動きをするラスカルさんに対して、まあ、離されずに食らいついていくゾウさんもすごいですよね、まあ、さっきからね、もう当たり前のように餃子4個ずつぐらい飲み込んでるんですけどこれどんな演技力してるんでしょうかもう普通の人がね、もう餃子4個なんかね、口に入れちゃったら一生飲み込めず口の中に居続けるはずなのにもう開始からこれ8分以上ずっとこの4個1戦法をやってますからね、何が起こっているかわからないですね 完全にやむちゃして さあそしていよいよ残り1分お互い食べたお皿は12皿で現在13皿目食べた数は12皿完食の時点で120個2 4キロになります、まあ、リードは若干広がってね現在6個ほどラスカルさんがリード最後ドタンバレゾウさんが巻き返せるかラスカルさんが逃げ切るかですねここでラスカルさんが13皿目を完食して14皿目に入りました、まあ、ちなみにね今大会終了時点で口に入れていたものをカウントされるのでこの僅差だとね最最後の最後の からないですね特にねこの2人だとその気になれば8個ぐらい口に入っちゃうんじゃないかなって思いますさあここでゾウさんも完食してお皿再び並びました残り20秒を切りました勝負はまだ分からない勝つのはラスカル選手かそれともゾウさんパクパク選手か10987654321 終了。お疲れ様です。終了に入ります。それでは、戦っていただいたお二人に一言ずついただきたいと思います。まず、ラスカ君。はい。まあ、本当に、この餃子の食材自体が思ってた以上に。やっぱり食べにくいというか、もて、皮がモチモチしてるので、あ、早食いというか、短時間で向いてない。食材があったと思うんですけど。 まあ、あの個人的にもまあ十分満足に僕は食べましたし、まあ、本当にお互いこうちょっと勝敗は決まってますけど、ほぼほぼグラムでいったら返さないような本当にいい試合ができたので、ありがとうございます。ということでいきましたはい。ありがとうございます。あ、ミッお父さんの方はどうでしょうか。そうですね、パスカルさんが言ったようにすごいもちもちした、うん、餃子ですごい食べ応えもあって美味しかった お腹に余裕ある持ち持ちから餃子のもちもち感と飲み込む力は重要なのかなと実感してラスカルさんの術はやっぱり速くてついていくのに精一杯ですごいいい経験をさせていただきましたありがとうございましたありがとうございますそれではお二人ともありがとうございました続きまして中継戦の方に移らせていただきたいと思いますじゃあ締めにラーメン食べに行こう<笑> あのニキタさんは代表の落ちちゃう。お願 ま, ま, ま, ます。お願いします。お願いします。お願ます。僕は一番きついりたい。個人的な気持ちをね。で僕は結構あの挑戦が結構得意なのは20分でやったらチャーハンで。メニューチャーハン一皿350グラム20分の時間制限でございます。水の重量ってバカにできないんですよね。あー。